ンンプソンハウス来ました近場の発電機から回そう浄化早かいねー手が滑ったギャトラバサ見つけられちゃったし発電機どうしようかなー 距離が遠いのと僕が発電機から離れたから来ないでくれるといいな。いたちがあるか次の人が、やられそうになったらつけちゃおう。もう誰か追われてるねア逃げて。 ここにも回ってる発電機あるね。ここを回してた人が切られた蹴られちゃったかな離れた。うーん、二人目がダウンする前に、つけちゃうか。 二人目が倒れる前に3台着いたのでかいねしまった逆トラの人が見つかったビル三解除頑張ってあとここと二階の方も残ってるかなあれ タゲがビルさんに変わったみたいピッツってのワンありそうだなーみんな近場にいる急いでゲート寸止めしようビルさん解除かかってるね解除ダメだったか Bye.、Yeah. あれ大野やめた解除中に狙われちゃったかよし三人回復できたね助けに行こうそやキャンプしてるよね 早く助けなきゃ体力が持たない行くよビルさんうまく逃げて僕がゲート分かってなかったから ビルさんアウトだごめんね。